今回は来日直後の右も左もわからない段階を乗り越え日本に定住する際に直面する課題や必要な支援についてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。日本に定住する難民と一口に言っても置かれている状況は様々です。第2回で解説した通り 日本の難民認定制度は、結果が出るまで平均4年以上と、とても長い時間がかかります。そのため、日本で数年という単位で暮らしている人の中には、難民申請の結果を何年も、中には20年も待っているのに、この先いつまで日本にいられるかわからないという人もいれば、難民認定を得ることができ、安定した在留資格を持って、これから長く日本で暮らしていく予定という人もいます。 大多数は長い間難民申請の結果を待っていて在留資格が不安定な人々です。今回は主にそうした人が日本で長期にわたって暮らしていく中で直面する課題や必要とする支援についてお話ししていきます。難民申請中の公的な生活支援はとても限定的です。また多くの人は 支援に頼ることなく生活できるように働きたいというだけでなく、母国での仕事や経験やスキルを活かせる職に就きたいという思いを持っています。難民申請の結果を待つ間、働くことを許可されるかどうかは、難民申請時の状況や難民申請の内容によって、入管庁が個別に判断するため、皆が働けるわけではありませんが、働いても良いとされる人は、多くの場合、難民申請から、 約8ヶ月後に就労許可が降りて難民申請の結果が出るまでは働くことができます。しかし、就労許可を得られてもすぐに仕事を見つけられるわけではありません。まず大きな壁となるのが日本語です。ほとんどの職場では最低限のコミュニケーションが日本語でできること、簡単な読み書きができることが求められます。社員として安心・安全に働くためにも、 最低限の日本語を身につけることが必要で、生活や留学のための日本語とは必要になる語彙も異なります。しかし、難民は多くの場合、就労のための日本語を勉強する機会がありません。また、日本語だけでなく、日本での働き方やビジネスマナーを知ることも円滑に仕事をしていく上でとても大切です。日本で当たり前と思われていることは、外国出身の人にとっては 当たり前ではありません。なぜそれを行うのか、社員として当然理解できていないとすれ違いやトラブルが生じて雇用先に定着できないということもよくあります。働くための日本語や日本で働く上でまとめられるマナーを自力で身につけるのは困難ですが難民申請者に向けた公的な就労支援は一切ありません。留学生のように学校のサポートや就職の斡旋もないため これらの側面で支援を必要としています。例えば、私たち難民支援協会では、就労資格を得る見込みのある難民申請者を対象に、日本で働くために最低限必要な日本語とビジネスマナーを集中的に学ぶプログラムを日本語学校と連携して定期的に開いています。1日3時間、全60日間、合計180時間のプログラムでは、 仕事で最低限必要な会話、ひらがな、カタカナ、簡単な漢字の読み書き、日本の職場で求められる法連想などのマナーを学びます。日本語を学んだ経験のない人にはかなり大変な内容ですが、これらを習得してようやく就職活動のスタートラインに立てるという感触です。こうした難民の方々が 就職活動のスタートラインに立つための支援も必要ですし、同時に難民を雇用する企業が増えていくことも必要です。それは、例えば技能実習生を受け入れている一部の企業で問題となっているような、外国人を安い労働力として搾取する企業ではなく、難民を人材として受け入れ、正社員として活用する企業です。難民の方は、 実に様々な背景、経験を持っています。就職先の選択肢が増えることで、難民は母国でのキャリアを継続することができ、雇用する側にとっても難民が人材として戦力になり、双方にとって良い就職が実現しやすくなります。就職後も様々な苦労はあります。例えば、介護施設に就職したある難民は、日本語が十分に話せないことで、 他のスタッフとのトラブルが生じました。この施設を持つ法人は、言葉が話せない入居者がいる環境だからこそ、スタッフが言葉に頼らないコミュニケーションを身につける必要があると考えて、この課題と向き合うことにしました。現場で何が足りないかを把握し、それを補えるようスタッフの教育にも力を入れました。一つずつ課題に向き合い、難民も 他のスタッフも働きやすい環境づくりをしています。このように難民を雇用したことで生じた課題が企業の成長につながったという事例もあります。難民支援協会では働きたい難民の方と雇用したい企業とのマッチングも行っています。相談に来られた方々に個別の就職希望を聞き関心のある就職先でインターン期間を設けて実際に働き難民と 企業側双方の期待値のズレをすり合わせながら、就職するか採用するかをお互いに見極めた上でマッチングするという丁寧なプロセスをとっています。難民の雇用に関心のある企業の方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。よく、難民の人はどこに住んでいるのと質問されますが、住んでいる場所は様々です。 仕事が決まった人は職場に近いアパートに住んでいたり、同じ国出身の人たちが多く住むコミュニティが特定の地域にあり、そこに住んでいる人もいます。ただし、コミュニティがない場合もありますし、コミュニティがあってもあえてコミュニティから離れて暮らす場合もあります。仕事で日本に来ている人が多い国もあり、例えば政治的な意見を理由に逃れてきた人は、そうした人たちと 立場が相入れず近づかないようにしているという話もよく聞きます。また難民の人たち同士でも政治的な意見の違いや民族の違いによってあえて別々の場所に住んでいるということもあります。コミュニティに住んでいても住んでいなくても地域社会とのつながりが少なく孤立してしまう難民は少なくありません。難民が地域とつながりを持って暮らしていくためには 地域の様々な人たちが同じ地域に暮らす難民が置かれている状況を適切に理解することが大切です。自治体であれば難民申請中で在留資格が安定していなくても利用できる行政サービスもありますし、地域の病院は地域に住んでいる難民が診察に訪れたときに適切な配慮をすることができます。例えば難民が多く暮らしている地域の病院は難民とともに 指差しメディカルカードというものを作り難民が医療にアクセスしやすくしました。病院は専門的な言葉が多く日常会話ができる外国人であっても苦労します。この病院には難民をはじめコミュニケーションがお互いスムーズにいかない人々が日々診察に訪れていてどう対応していけばよいか悩んでいました。そこで 地域で暮らす難民の人たちにヒアリングをして一緒に作成したのが病院で必要なコミュニケーションを指差しで伝えることができる指差しメディカルカードです通訳が付き添げない緊急時のツールになるだけでなく病院がそのようなカードを用意していること自体が病院へ行くことの心理的なハードルを下げてくれます医療へのアクセスが改善されただけでなく 小さなことであっても、異国の地で自立して何かを達成することは、その社会の一員として生活していく自信にもつながります。難民の人たちが地域に溶け込むべく努力していくことはもちろん大切ですが、地域側が受け入れる力を向上していくことも、また難民が地域の中でつながりを持ち、共に支え合って暮らしていくために大切です。地域に定住する難民に、 個人が関われる場所としては、地域の日本語教室があります。先ほど、働く上で日本語の習得が欠かせないことをお話ししましたが、日本で自立して暮らしていくためにも日本語は大切です。また、就労資格がない人や、就労資格があっても、子供の世話などですぐに働けない状況にある人は、社会との接点がなく、ますます孤立しやすい状況にあります。 そうした人にとって地域で開かれている日本語教室は同じ地域に暮らす人とつながることができる貴重な場所になっています。日本語教室で日本語を教わるだけではなく、例えば子供の学校からの手紙を読んでもらう、近所の安いスーパーなど地域の情報を教えてもらうといった交流にもなっています。日本語教室に必ずしも難民の人がいるわけではありませんし、難民であることを 積極的には自己紹介しない人もいます。地域に暮らす外国出身の方々への支援ということにはなりますが、個人としてできることを探している方は、ボランティアで参加できる日本語教室が近くにないか見てみてはいかがでしょうか。日本で長く暮らしていれば、ライフステージも変わっていきます。パートナーと出会って、 結婚をしたりり子供が生ままれることもあります日本で暮らす難民の子供たちの状況について最後にご紹介したいと思います。日本で暮らす難民の子供たちの中には日本で生まれる子供もいれば幼少期に親に連れられて来日した子供もいます。義務ではありませんが学校には在留資格に関わらず多くの子供たちが通っています。しかし保護者が 日本の教育制度や仕組みに不慣れだったりするため、入学にあたってサポートが必要なことも多くあります。また、入学後も子供たちの多くが語学の問題で授業についていかれず、学校側ともうまくコミュニケーションが取れなかったり、外見など子どもたちの中で自分たちと違うとみられる子はいじめの対象にされることもあります。また、難民申請中の暮らしは、 経済的に苦しいことが多いため、学校で必要になるものを用意することが大きな負担となっているケースも少なくありません。難民の子供たちが就学を続けるには様々なハードルがあります。ここまでお話しした課題は、難民に限らず外国にルーツを持つ子供や経済的に苦しい家庭の子供もにも共通することですが、難民申請者の子供たちはこれらに加えて特に 日本での将来を描きにくいという課題にも直面します。というのも、親の難民申請の結果次第で、日本にいられなくなるという不安定な状況で滞在せざるを得ないからです。仮に、中学や高校を卒業しても、就労許可がなく働けなかったり、在留資格を持たないことで収容される恐れも出てきます。学校を頑張って卒業しても、どうせ働けない、何のために勉強するの と嘆く子どもたちが日本にには現にたくさんいます日本での生活が長く、もしくは日本しか知らない中で、行ったこともない母国に強制送還されるかもしれないという不安を抱えて生きています。日本で生まれ育った子どもたちが未来を描けない状況に置かれていることは非常に残念で変わるべきではないでしょうか。